こんにちは金黒ですサラリーマンが YouTube でマネタイズ4月最後に更新してから約半年間お休みしていました途中 Twitter でできれば更新してほしいというメールたくさんいただきまして改めてサラリーマンが YouTube で副業してみたいという方多くいらっしゃるんだなということを感じています、まあ、実際私も実践的にやってはいるもののうまくまだ成功してる まででいかないんですけど、まあ、少しずつマネタイズはできている状態なんですがメインチャンネルのカネクロレビューチャンネルだけ今収益化できてて他の YouTube チャンネルは今のところ収益化までいけてないんですが当然このサラリーマンが YouTube でマネタイズもまだ収益化はできていませんただこのサラリーマンが副業として YouTube を始めるっていうのはすごくおすすめなので改めて今回 ツイッターでメールをいただいて皆さんのお役に立つんだなということが分かりましたそんな状況の中実はメインチャンネルのカネクロレビューチャンネルの方も去年11月2日にようやく再開してちょうど1年間続いたという形になっててこの1年間のうちどのくらい収益があったのかっていうことを今回ご紹介していこうと思います去年11月2日に YouTube を再開して そこからまるまる1年経過した収益の合計が87万4161円でしたこの金額は YouTube の広告収入だけではなくアフェリエイトの Amazon アソシエイトの金額も含まれています改めて収益のグラフを見るとこの YouTube チャンネルのサラリーマンが YouTube でマネタイズこれを始めた1月から徐々に2月3月4月5月と 収益はどんどん伸びていくんですけどこのサラリーマンが YouTube でマネタイズのチャンネルをお休みしてるうちにだんだんと6月7月8月と収益が減っていっていますこれではだめだなと思ってまた9月から手こ入れし始めて9月10月とまた伸びていますダイエットをするのにレコーディングダイエットという方法があるんですけど毎日体重計に乗ってそこで 毎日の体重の記録をつけていくことによって痩せるっていうダイエット方式。これは毎日数字を見ることによって常に数字を意識するっていうのが大事なのと一緒で今回この私の YouTube チャンネルでも結局サラリーマンが YouTube でマネタイズを始めて金額を意識しながらすると金額は伸びるんですけどただただ毎日 YouTube の動画をしてて金額の意識をしなくなると金額が下がってくるっていう。 全くレコーディングダイエットと同じような成果になっているなというふうに感じましたこのチャンネルのサラリーマンが YouTube でマネタイズも皆様に例えばせっかく今 SNS でお金が稼げる時代なので今回私の収益モデルの1年間で80何万かっていうのは高いか低いかっていうのは人それぞれだと思うんですけどせっかく SNS で お金がが稼げるるチャンスがあるのでぜひ、まあ、YouTube や SNS で収益化する方法はたくさんあると思いますので、私の動画を参考にしていただければというふうに思っていますので、自分の収益性を上げながら、皆様のお役に立つようなこのチャンネル、今後も続けて運営していきたいなというふうには思っています。今回ははとりあええず1年間のの収益の結果をお伝ししましたそれでは